やってきました水仙の丘5万本の水仙の丘さあどうでしょう約15年ほど前から見とるんやけどねこんな感じで残念な感じでございますね成長が全然してませんね一般何年ぐらいかな56年前のイメージでいうとねだいた空気の長さが5 6 0ンチ6 0ンチぐらいあったかな 何年かは本当にねもう3 4 0センチ短いのは20センチまでじゃないんでね残念なこと な, なんかすごかったんだけどね、はあ、まあ時期もちょっと遅いんだけどその前にね幹の成長が足りませんねこれはどうしたんですかねここにはものすごい黄色がいっぱいね全然黄色なあれへんな残念な感じでございますけど 群で一番すごかったのはねこの場所やけどもう全然ねあの、あれが足りませんね茎の長さがね、全然足らないんですよ残念でございますけどね一応<笑> もう一回行ってくれ言われたんでね来てみたけどこんな感じですからねいやー3年4年前と比べると全然開きませんね今ね観光用の方が来てはるんやけどこれもねずっと前歩いたんだけどねもう長さが全然茎の長さが足らないよね半分ぐらいじゃないか 一番あれ、それでも一番一番良かったのかな、もっと前でかったかもしれないね、5、6年前が、そんなんでね、残念な結果になっとるんですけど。 まだなんか言うとね残念な結果でございますけどね